その様子に大きな話題が集まっている。キングプリンスへのメンバー5人のうち、平野志陽さん、神宮寺裕太さん、岸裕太さんの3人が5月22日にグループを脱退。平野さんと神宮寺さんは同日、岸さんは秋に事務所を退所することが発表されています。高橋さんと長瀬廉さんは事務所に残り、グループとしての活動も続けていきます。 スポーツ上記者。30秒ほど涙が止まらず、時折おえつも、番組内で高橋は、グループとしての今後の目標を聞かれたのだが、高橋さんは明るくそうですね、と話し始め、考えるように空を見上げましたが、その後、5秒間ほど沈黙。少し震えた声で、ちょっと待ってくださいねと呟いてから、涙を流し始めたのです。 顔を手で隠しながら、時折おえつもローラしていて、約30秒ほどそのまま泣いていましたが、その後は大きく咳払いをして切り替え、一人でも多くのファンに会うためにもっと大きいステージや多い回数で皆さんに会えたらいいなって今後の展望を語りました。退場する三人のことを思い、思わず涙が溢れたような様子でした。テレビ史ライター。 この高橋の姿に、ファンの故障であるティアラ派騒然。海ちゃんメンバーを離れ離れは悲しいよね、ね。と、心配する声が上がっている。メンバーの中でも最年少で末っ子キャラとしてメンバーに甘える姿もよく見られていた高橋さんの涙ということもありファンの胸を打ったのでしょう。 みんなが幸せに暮らせたらいいなと思いますとも話していて、三人の退場については気持ちの整理はある程度できているように見えましたね。同テレビ紙ライター。しかし、そんな高橋の思いとは裏腹に、一部のティアラが暴走しているという。SNS では辛いよね。これからも海ちゃんを応援するよい。 と応援するような反応がほとんどなのですが、中には陰謀論を確信する人たちがいるんです。具体的には、脱退するメンバーは本当は辞めたくなかったはず、事務所に無理やり辞めさせられるんだというもの。以前からそういった見方をするファンはいましたが、今回放送された号泣動画で、その思いを強めているようなんです。ネットメディア編集者、陰謀論を唱えるティアラは、 高橋の涙をどう見ているのか。アマが私たちに助けを求めているこれが理不尽な退場だって伝えたいんだよねというものが多いです。ね。メンバーはそんなことを一言も口にしていないと思うのですが。ただ、こういった一部のティアラが事務所に抗議の連絡をするなど、館内外で目立っているのも事実です。 ほとんどのティアラはアマの涙を陰謀論の道具にしないで、海ちゃんはそんなこと言ってないよと呆れ気味の様子です。ネットメディア編集者。三人の脱退まで泣いても笑ってもあと一ヶ月だ。